チェ遅ン 調,、えー、調整の時には必ず適正な遊びが必要だということは皆さんご存知だと思うんですけども、えー、なぜ遊びが必要かということを、まあ、知っているかもしれませんけど一応言っておきます。スイングアームの、えー、視点はここ ここです。ここでここにドライブ側のスプロケットがあってエンジンの出力がこっから取り出してあれば遊びは基本的にゼロでも問題ないんですが実際問題はスプロケットはこの辺にありますこのこの写真の場合はこの辺にありますここのスイングアームの視点と ズレが生じていいるたために、にこう動いた時に当然チェーンはスイングアームと一緒に動くわけですけどもその時にこのズレがあるために若干の遊びがないとたわんだ時に必要以上にチェーンが張られて負荷がかかってしまうということで遊びが必要になるわけですチェーンを調整する時に一番大切なことはチェーンのアジャスターを左右同じ位置にこれと反対側に同じものがありますが。 同じ位置に持ってくるということが何よりも大事です。この後ろから見た時にチェーンラインがまっすぐになっていることをこう曲がったりしていないことが何よりも大事ですのでこの合わせマークとこの刻みこの車種の場合はですね車種ーーやメーカーによってはですね調整機構が違いますのでどうするっていうのはここでは言いませんけども。 いずれにしろどんな形態であろうとも左右が揃っていること左右が同じ位置にあるということがとても大事なので十分気をつけてくださいこの写真の場合はこの上にある刻みとこの合わせのポッチですねこれがこっち側と反対側が同じ位置にある必ず同じ位置にするということが何よりも重要です。 チェーンのの遊びのチチェェックですチェーンはだいたいドライブ側のスプロケットドリブン側のスプロケットのだいたい中間位置で2 3センチちょっと力を入れて2 3センチあるのが適切されていますオフィシャルの場合は3 4センチちょっと大きめにな る, な, なるのがまあ通常と言われています 今あのセンタースタンドを立てていますので遊びが若干大きめですけどもま あ, あの本来はタイヤを設置しした状態でチェックすするのが正いいかと思いますその時同時にやっておきたいのが、えー、この左右の触れこれはまだとてもいい状態なんですがこれがこの倍3倍ぐらいにこう奥に触れるようになった時は。えー チェーンが例えば前後方向に伸びていなくてもこのサイドのプレートが減っているという証拠ですのでそのチェーンはそろそろ寿命だというふうに考えた方がいいと思います。それでもう一つ大事なことはその時にですね1箇所で見るんじゃなくて4箇所ぐらいこう場所によって若干こう こ, もこのチェーンもそうですけども部分的に減っている、えー、ということは往々にしてありますので、えー、極端に1箇所だけがですね、えー、左右の振れ前この前後側の伸びの状態が違う場合もですねチェーンの寿命だと考えて いいいいいと思いますす結構力入れててやっていいですよあのそーっと触るんじゃなくてですね結構グッと押してですね確認するということが大事です。チェーンの張り調整の時にですねもう一つチェックしておきたいポイントがこのこれは今、えー、チェーンを後方から見ている映像なんですけどもプレートと内側のプレートの間にですねここにえー シールチェーンの場合はですね、えー、グリス止めのオーリングがゴムのゴム製のオーリングがこことここに入ってます。えー、これのですね、状態のチェックが大切です、えー。万が一ちぎれてなくなっていたりですね、切りかかっているようなものを発見したときは、まあ、そのチェーンはもう、えー、ボツボツ寿命だというふうに判断していいかと思います。 えー、こうやってぐるりとこうゆっくり回しながらですね少々面倒ですけども全周、まあ、をチェックするということがあの大切です。